高間原、神々のお住まいになられるところまたはご降臨なされるところで古来よりも最も神聖な場所とされています<笑>ほうなるほど 平, 平安時代人心の乱の折大海の御子天武天皇と朝早く佐武への御子とともに吉野から秋のおとり東国へ出して下さいましたそういうことかい ちょっと意味わからへんねんけどちょっと見てみましょうか神戸大神宮秋神社旧旧社寺旧社寺になってるな今下にあんねんかなあのあれが前はここにったっていうことかねここねおなんやもう古墳があるのかも い, いやけどはい<笑>上がってみましょう なんか残ってへ ん, ねんな。ええー、柏ダビオ。どこにあるの。わからんね、それは。上上がってるでしょうか。なんか今にも崩れそうやね。木が。これ。 怖いんですよものすごく木がねどこやったっけ天皇閣僚やったからね木が倒れてたからねあれ見てるから怖いあれ何もないの何もないんですか 上がれんのこれこそ古墳のね山の頂上みたいな感じじゃないんだけど高原。 アビジンジャー旧社地、こうやったらね、旧社地、それでもね、何も立てないね、結界の印も。えこの石なんでもらいましょうか。 もう見るからねもう墓地墓地というか古墳というかねね何もないですが何もないですね これ一番ひの雪がいっぱいでね周りが見当たせんぐらいひの雪いっぱいではい、直りましょうか結構広いんですけどね ここで一番奥に射程させてくれたらねものすごく感じがいいやろうけどねだから階段上がってくるにしてもねあらこの辺でたこ焼きをみんな食べてるわ<笑>たこ焼きをねそこにもここにもほらゴミがこのゴミはダメですねゴミはこ階段になってるここね はい、できました。はい、ありがとうございました。高松原でございました。あ、すぎやな。すぎやわこれ。すぎでした、すぎでした。すぎでございます。すごいんでございます。はい、失礼します。 はい、失礼しますはい、マスってくれてはるからね失礼しますこっちがやっぱほういるかこの絵の木は今にも倒壊しそうな感じだからねほんま怖いんだけど 大きいねもう、あれ、倒れとんねやわ今、倒れてきたらどうするこれ。逃げようがないかね、これああ、急げ急げ、怖ほんま怖いわ、ね、怖い怖い、急げ はい、失礼しました。ありがとうございました。ここに杉の木があったの、どこにあんの?。大きい杉ないんだけど。これ、ね、やっぱり怖いね。これも、これも。怖いわ。は、はい、行こう。 こんな大暴が怖いと思った初めてだね<笑>はいありがとうございました<笑>高間原でございましたありがとうございました